はい、今日はハワイのアラモアナビーチから骨盤調整コアヨガをお送りしたいと思います。はい、それではですね、骨盤調整コアヨガで必ず毎回やる全身調整というシークエンス一緒にやっていきましょう。はい、それでは寝っ転がっていただいて、右膝を胸に抱えます。左足はね遠くの床を押すようにしていきましょう。天井、お空見て吸って、吐いて、右膝右の胸に気持ちよく持っていきます。 右のお尻と腰が伸びてるの感じていきましょう。吸って、吐いて、右膝左の胸に持ってきます。吸って、吐いて、右膝右の脇の下を大きく開いていきましょう。吸って、吐いて、もう一回右膝左の胸のところに持ってきたら、左手で右膝抱え込んで、右手斜め下に下ろします。体ゴロンと。 左に倒してもし腰が痛くなければこの膝ね床までついちゃいましょうもし腰が痛い方は無理しないでこのぐらいで浮かしたままで結構ですよで右の指先を視線で追っかけるように肩を開いていきます左手で軽くね右の膝床に向かって押していきましょう大きな呼吸胸に入れて肋骨開くように呼吸していきます吐いて でこのまま呼吸続けてもいいし筋膜リリースしたい方は手のね指を使ってこのお肉ねここのウエストのお肉を掴んで引っ張って揺すっていきます掴んで引っ張って揺すっていきましょうこうやって背中の方もねもし手が回れば背中の方のお肉もしっかり掴んで揺すっていきます特に腰が痛い方とかは腰周りのお肉が 癒着している方が多いので腰のところもねお肉つかんで引っ張ってゆするようにしていきましょう肋骨の周りもね筋膜癒着しやすいのでここもしっかりとつかんでゆすっていきますこの股関節のところもねゆすっていきましょうかなりねもう指でねがっつりお肉つかんでゆすっていきますよもうね皮だけじゃなくて筋肉お肉をしっかりとつかんでいきましょう はい、そうしたらもう1回ね右斜め後ろの指を眺めるとかなりね背中周り肩もね柔らかくリラックスして振り向けるようになったんじゃないかと思いますはいそうしたらそのまま右の手のひら天井に向けて空に向けて斜め上にしましょう息を大きく吸って右手斜め上にぐーっと伸びて伸びて伸びて伸びて。 はい、そうしたらその右の指先、右の肩にちょこんと置いて、肘を下から前です。吐いて大きく上から後ろ。吸って下から前。吐いて大きく上から後ろ。気持ちいい範囲で肩甲骨をしっかり動かしていきましょう。特に後ろに来た時は肩甲骨をお尻に下げるように。肩甲骨を上からお尻に下げるようにしていきます。 もし腕を伸ばした方が気持ちいいと感じる方は腕を大きく伸ばして円を描いていきましょう。もうね自分が欲しがる動き、自分の肩体が喜ぶ動きをゆっくりとやっていきます。はいそれではもう一度右の手のひら天井に向けて斜め上です。息を大きく吸って右手斜め上に。 伸びて伸びて伸びたまま小指を天井に突き上げるように二の腕後ろにぐーっとねじって指先の方に引っ張っていきましょう胸の前をね気持ちよく伸ばしていきますはいそれでは右手斜め下左手も斜め下ですゆっくりと右の膝お顔に近づけながら空を見ていきましょう はい、そうしたらですね、右の膝をもう一段階、お腹の力使って、右膝、お顔にぐっと近づけます。お腹すごい使ってる状態。左足は遠くの床を下ろしていきます。そのまま右足、左に伸ばして、つま先で大きな円を描いて、右まで来たら、吐いて曲げて、お顔にぐっと膝頭持ってきます。これ繰り返しましょう。 遠くを通って膝頭ぐっとお顔に持ってきますこのぐっとお顔に持ってきた時腰丸まって背中がしっかりと床についてますよねその背中ずっとキープで遠くを通って胸の前に戻ってきます特に足がね遠く行く時に腰が浮きそうになるのをお腹の力でぐっと浮かないようにしていきましょうもしこれでね 腰が痛いような方、股関節が痛いの方は決して無理しないで膝曲げたままで大きな円を描いていきますよ。こうやって股関節周りを伸ばして。引き込んで伸ばして引き込んでして、股関節周りの筋肉をほぐしていきましょう。 はいそしたら次に右の膝胸に戻ってきたら反対回り行きますもう一度右膝お顔にぐっと近づけたまま今お腹使ってますね右膝開いて膝下伸ばして遠く通って左まで来て曲げて吐いて胸の前です繰り返していきましょう遠くに足が行った時に腰が反らないようにこの膝頭お顔に来た時の腰ずっとなるべくキープしていきましょう お尻も床でほぐして仙骨もねしっかりとほぐしていきますもうね頑張らないで気持ちいい範囲でやっていきますよもう一回回しましょう遠くを通ってはい、そうしたら両手で右膝抱え込んで左足お尻の近くに持ってきます右足の裏天井に上げて右の膝裏しっかりほぐしていきましょう 特にね、この右の膝裏が張っていらっしゃる方は腰がちょっとね、あのー、腰をかばって足、太ももに体重をかけて立っていらっしゃる可能性があるのでここしっかりとほぐしてあげますね。でこのふくらはぎこのふくらはぎもそのふくらはぎの真ん中の線に沿いながらしっかりとほぐしていきましょう。 このふくらはぎをしっかりとほぐすだけで、体全体の血流が良くなって、代謝がよく上がるので、太りづらい体にもなるし、疲れにくい体にもなっていきます。はい、そしたら膝裏にグッと指押し入れたまま、足首の曲げ伸ばしをやっていきましょう。しっかりと呼吸に合わせて、ゆっくりやっていきますね。はい、大きな円を描いていきます。反対回りもしていきましょう。 足首ねほぐすの本当に大事なのでこれはね足首だけでも毎日ほぐしてあげてくださいはいそしたら右のもも胸にペトッとくっつけてももの後ろに手を回して反対の肘と肘抱えたらお腹とももくっついている範囲で息大きく吸って吐いてかかと頭の上にぐっとしっかりとこのかかと蹴り上げましょう。右のお尻ともも裏 と伸ばしていきます。膝裏も伸びるのを感じられるかもしれません。はい、力抜いて。あと二回いきますよ。息大きく吸って、吐いて。ぐっとかかとしっかり蹴って。お腹と腿がくっついてる範囲でいいです。長い呼吸を続けていきましょう。肩の力抜いていきますね。はい、吸って力抜いて。 ラスト1回、吐いてぐーっと蹴り上げてこのね足の裏側後ろ側がしっかり伸びるようになると猫背も治るしヒップアップもしていきます。 それでは両手解放してかかと遠くを通るようにマットの前方に下ろしましょう右の手のひら天井に向けてまっすぐ上に伸ばします右のかかと少し浮かせて息大きく吸ってかかと真下にぐーっと蹴って蹴り続けながら右手まっすぐ上にぐーっと伸びて伸びて伸びて伸びて伸びて口から吐いて脱力しましょうもう一回いきますよ右のかかと少し浮かせて息大きく吸ってかかと真下にぐー 蹴って蹴り続けて右手まっすぐ上にぐっと指先もしっかり伸ばしましょう。口から吐いて手で圧力します。はいそれでは左手で右の手首しっかりと握って右のかかと少し浮かせて息を大きく吸ってかかと真下にぐっと蹴ります。でそのまま左手で右手を左に左に持ってきて右の肋骨しっかり開いて体しならせましょう。右の肋骨に呼吸を入れて口から吐き 手で圧力します両手斜め下両足マットの前方に伸ばしてはいそれでは反対側やっていきますね左の膝胸に抱えて吸って吐いて左膝左の胸にグーッと持ってきて右の足は遠くの床をしていきますふ左のお尻と腰もも裏伸びてるのを感じましょうその力を 抜かないまま吸って吐いて左膝右の胸に持ってきます吸って吐いて左膝脇の下を大きく開いて吸って吐いてもう一度右の胸に持ってきましょう右手で左膝抱え込んで左手斜め下に下ろしたら体ゴローンと右に倒して腰が痛くなければ右の床についちゃいます左の手を眺めるように 肩の力抜いていきましょう左のねこの肋骨が開くように大きく膨らますように呼吸入れていきますで、このまま呼吸続けてリラックスしていただいてもいいし筋膜リリースしたい方はこのウエストのお肉をしっかりグッと掴んで引っ張って揺すっていきます 掴んで引っ張って揺すっ張ててすいきましょうこの腰の後ろとかねすごく筋膜癒着しやすいのでこの辺もしっかりとつかんで揺すっていきますよつかんで揺すっていきます気になる腰上のお肉とかもねここも筋膜癒着しやすいのでここしっかりとほぐして肋骨の後ろもね手が届くようであればしっかりと揺すっていきましょうはいそしたらもう一回ね さっきと同じように左斜め下見てみるとさっきよりもね楽に振り返られるようになっているの感じられるんじゃないかと思いますはいそうしたら左の手のひら天井に向けて斜め上です息大きく吸って左手斜め上にぐっと伸びて伸びて伸びて伸びて伸び て, 伸びてはいそうしたら左の指先肩にちょこんと置いて左肘を下から前です吐いて大きく上から後ろ 吸って下から前吐いて大きく上から後ろです肘を大きく回しながら肩甲骨をお尻に下ろすように肩甲骨をお尻に下ろすようにして肩甲骨のねすぐ下の筋肉使っているの感じていきましょう肘このまま曲げたままでもいいです腕伸ばした方が気持ちいいと感じる方は腕を伸ばしてやっていきましょう 自分の体を痛めつけるんじゃなくて、自分の体が欲しがる動きをやってあげます。肩甲骨を動かしていきましょう。はい、それではもう一度左の手のひら天井に向けて斜め上です。息を大きく吸って左手斜め上ぐっと指先までしっかり伸ばしましょう。伸ばしたまま。 小指を天井に二の腕後ろにぐっとねじって指先の方に引っ張って肩関節しっかりほぐしますはいそれではねじりほどいて左手斜め下右手も斜め下ですゆっくり空天井を見ていただいて左の膝頭胸に持っていきましょう まあ、お腹の力使って左膝グッとお顔に近づけます。今お腹硬い状態、腰がしっかりとマットについてる状態です。その腰絶対離さないようにしながら左足右に伸ばしましょう。でも骨盤は天井を見てますよ。右じゃなくて天井を見てます。で遠く足通って左まで上げてきたら曲げて吐いて胸の前この時の丸まった腰、これをずっとキープしながら回していきましょう。 大大きききく回していきますね大きな呼吸、ね、腰や股関節痛みを感じる方は膝曲げたままでも結構ですからねこれでもねかなり体幹使いますよ。で膝頭お顔まで膝頭お顔までです。 反対回りしましょう左膝お顔にぐっと近づけたまま左膝左に開いて膝下伸ばして遠く通って右まで来てでも骨盤は空天井を見てます骨盤がね足に引きずられて左右にゴロンゴロンとしないように骨盤はずっと天井お空見てます膝頭お顔までしっかり近づけて股関節周り骨盤周りの血流式 しししっかり通していきましょう、はい、次に左膝胸に戻ってきたら両手で左膝抱え込んで右足お尻の近くです左足の裏天井で膝裏しっかり揉んでいきましょう。 ふくらはぎもねこうやってしっかり揉んでいきますよもうふくらはぎはねもう本当に毎日マッサージしてほしいところですねもう第二の心臓と言われているところなのでふくらはぎをしっかりほぐすだけで冷えやむくみ下半身太りもう基礎代謝も上がって本当に体の体調良くなっていきますはい、膝裏グッと指入れたまま足首の曲げ伸ばししっかりやっていきましょうこれで曲げた時にね指をぐワッと開いて で伸ばしてっていうのもいいですね。はいそれでは大きな円を描いていきます。お特に、ね、外側しっかりと回していきましょう。外側をしっかりと。はい反対回りもしていきます。外側がねしっかり足首が回らない方はちょっとね立ち姿勢が外側に足の外側に体重かかってるかもしれないので内くるぶしの下で体重たかけて立てるようにしていきましょう。 はい、そしたら左の腿胸にペトッとくっつけて、腿の後ろに手を回して反対の肘と肘抱え込みます。お腹と腿くっつけたまま息を大きく吸って、吐いてかかと頭の上にぐっと蹴り上げて、肩の力抜いていきます。で、左のウエスト伸ばすようにお尻左のお尻を下ろしていきましょう。 力抜いてあと2回吐いてぐーっと蹴り上げて左のお尻は床に下ろします肩の力抜いてはい力抜いてラスト1回吐いてかかとしっかりと蹴って左のお尻もも裏しっかり伸ばしましょうここだけはねちょっと頑張ってかかと蹴っていきますよ はいそれでは両手解放してかかと遠くを通るようにマットの前方に下ろします左の手のひら天井に向けてまっすぐ上に伸ばしましょう息大きく吸ってかかと真下にぐっと内くるぶしの下で蹴りますで左手まっすぐ上にぐっと伸びて伸びて伸びて伸びて伸びて口から吐いてで圧力しましょう。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 はいラストです右手で左の手首しっかりと掴んで左の足は一緒かかと少し浮かせて息を大きく吸ってかかと真下にぐーっと蹴り続けますで、右手で左の手を右に右に引っ張って左の肋骨開くようにしっかり呼吸入れましょう左の肋骨と骨盤の間開いていきます口から吐いて脱力しましょう両手斜め下両足マットの前方に伸ばして よいを感じていきましょう。 はいいかかがだったでしょうかこの全身調整は骨盤調整コアヨガで毎回やるシークエンスです。これをするだけで本当にね体全体の歪みが取れて体の流れが良くなって姿勢もどんどん綺麗になっていきます。ぜひ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 より健康的に楽しくしなやかに生きていきましょう。